さて、この先はオブジェクト機構というお話をします。これまで配列とかレコードなどのデータ構造を作って、それを操作するメソッドを別に作って組み合わせてアルゴリズムを実現する。で、こういうモデルは鉄づき型計算モデル。このような鉄づき型モデルにした言語は鉄づき型言語という話を前にしました。まあ、鉄づきがあって、それがデータをアクセスする。ね。 で、こういうスタイルは、長い間は主流だったんですけども、プログラムが大きくて複 雑, だったけど複雑になってくると、えー、様々な弱点がある。まず、このデータと手続きが分離しているので、でどれとどれがどう関連があるかがわかりにくい。そして、手続きが複雑になると、どの部分が何をしているかちゃんと読めないので、そこで、えー、本来なら触る部分ではない、これに触って壊してしまう。そうすると、壊されているときに、 どの手続きが壊したのか全部調べないとわからない。非常に大変なんですね。このやり方がちょっと困るというので、この弱点を刻むのできたのが、まあ、オブジェクト飛行的な考え方。これはどうなるかというと、手続きとデータをバラバラに組み合わせるんではなくて、手続きとデータがワンパッケージになっていて、外からは手続きだけを呼べる。 で、このデータじゃどうやってアスクするかというと、この テ, テックが一緒にパックされているものだけはデータをアクセスして書き換えることができる。まあそういうふうにして、こう、たくさんの囲まれたもの、このもののことをオブジェクトと言うんですけども、オブジェクトの集まりでできているというのがオブジェクト飛行なんですね。 で、私たちが日常を扱っているものには、それぞれ固有の機能や特性がありますね。例えばこう、えー、ペンがあったら、色ですとか、それからペンのキャップが外れているか、えー、閉まっているかとか、そういうふうに、私たちと日常のものと同じような考えでプログラムを書こうというのが、まあ、オブジェクト思考の考え方なんですね、元は。つまり、あ、私たちとって考えやすい。それからもう一つはさっき言ったように、 手続きとデータが組むになっているから、こう、勝手にアクセスされたりしない。それはですね、外から直接アクセスされないことをカプセル化というふうに呼ぶこともあるさて、えー、今お話ししたような、その、もの、塊になっているものを言語上でどう表すか考えてもらいます。と、ものには様々な種類、ないこれをクラスっていうんですけど、クラスがあるので、その種類ごとに、この種類はどんな性質を持つ、どんな操作ができる。と。 いうのを定義していっというのが一つの方法なんですね。この考え方に従うオブジェクト指向言語、クラス報復の言語で。Ruby、Java、C++ など、多くのオブジェクト指向言語はクラス報復なんですね。では、ここにクラスの定義があるんですけども、クラス定義に何が含まれているか。と一つ一つのものは、さっきお話ししたように、手続きとデータがあるので、 この手続きは手続き定義、メソッドの定義があって、それが使われから、で、データは分数ですから、この分数定義があって、それが使われます。ですから、分数とメソッドということは今までと変わらないんですけども、ただし、あるクラスから、例えば、このペンのクラスから、ペンのクラスから、複数のインスタンス、クラスにだけ、このペンとかあのペンとか作った場合、それぞれの色とか、 ペンの状態とか違ってますね。ですから、1個のクラスからたくさんのものが作り出せます、えー。ペンのクラスから青いペンとか赤いペンとか作るわけです。その1つ1つのこのもののことはね、クラスのインスタンスというふうに呼ばます、ね。そして、えー、このメソッドのことはインスタンスメソッド。このデータが入っている変数はインスタンス変数といばます。 で、メソッドはここに書いてあると同じもんだからいいんですけども、データは一個一個、えー、オブジェクトのインスタンスごとに、インスタンスの値は違っています。ということです。で、一つ一つのオブジェクトはいくつかのメソッドといくつかのデータからなる。その定義はクラスになる。そういうことですね。これを見ていただきたいんですけども、クラス XYZ というのがあって、えー、その中でメソッドがいくつかあ で、レビューではですね、え、この、アット A とかアット B とか、アットマークのついた変数を使うと、それがインスタンス変数になるですから、え、これを元にインスタンスを作った場合、え、このアット A とかアット B とかの変数は、まあ、インスタンスごとに違っているわけです。 どうやって作るかというと、xyz、あクラス定義の、ね、クラスの名前は大文字で始まるんですけども、xyz でクラスのインスタンスを作るのには、xyz.new という、まあ、特別な式を使うとできます。で、その結果、x1 とか x2 とか、2、まあ、つのものを別々に作ったとすると、x1 と x2 は別のオブジェクト。だから、分数、あと A、あと B は別のもの。メソッドはここにあるメソッドが使われます。 で、呼ぶときはですね、これはまあ、皆さん、ね、すでに使ってるわけなんですけども、x2. メソッド M とか、x1. メソッド M とか、今までも、例えば、x.2f とか、使ってたんですけども、これも実は、x に対するメソッド呼びだったんですねで。それが今までと同じように使わずこれこのメッセージ送信記法と呼ぶことがあります。